第六回小岩阿波踊りスタートでございます江戸無常です地元小岩を拠点に活動しております江戸無常ですニューオークラグループの社員と地元地域の阿波踊り好きが集まったグループです男踊りは小気味よく女踊りはストヤカに踊ることを目指し練習に励んできました ご存知の顔ぶれがいるかもしれませんどうぞたくさんのご声援よろしくお願いしま す, す